おおははよううちゃん、どうすんどするのの寄ってくんの父いあ<笑><笑><笑><笑>、意外に館長は年がとってるってことですね。<笑> いい名してるね。何や若いのいいんか。<笑>そうやるな。意外にお年寄りやから<笑>ごめんね。<笑>でもここは抑えとかないとさ。<笑>何権力構想。そうそうそう<笑>ここは抑えとかないと。でも離れていくな。 挨拶だけちなんかあの人たちと一緒になってきいたい。